皆さんはいてくださいきっとご存じだと思うので一緒に踊りましょうはいはいさいってください入ってくださ い, いいですかーみんなみんな入って入ってはーいそれではご挨拶しますよそれでは皆様にレイお願いします Oh. y e n h えー、よさこい師匠の。